ビタミンとタンパク質が一緒に取れるチキンサラダ手作りドレッシングとの相性が抜群で子供に大人気のさっぱり味のサラダです青いの給食室野菜を切っていきましょうきゅうりは細切りにしていきます今日は長めに切ってたのでこの半分の長さに切っておきます セロリはここの下のちょっと茶色くなってる部分を切り落としますでそしたらここのセロリの筋がちょっと噛み切りにくいのでピーラーでところどころいていきます全部ねむかなくても交互に剥いていく感じでこの筋を取っておきます先端の葉の部分は保育園では切り落としてそれは子ども用には使ってなかったです大人用で提供してましたセロリは半分縦半分に切ってそしたらこのまま薄切りです キャベツはまず芯を取り除いてこの塊のまま洗うと汚れが落ちないので1枚ずつしっかりと葉っぱを剥がして洗っていきますそしたらキャベツは少し太めの千切りにしていきます 今日は短かったんでこのまま使うんですけど、かなりね、長かったらこの半分の長さに切っておきましょう。トマトはこの後湯むきをしますので、そのためにヘタをくりぬいておきます。包丁をグッと入れて、トマトと包丁をくるくると回していきます。斜めにした状態で。そうするとポコッとヘタが取れますので、あとは皮がむきやすいように、後ろの方にも軽く十字に切り込みを入れておきます。 トトマトの湯ききをしていきます沸騰したお湯にそっとトマトを入れてで多分すぐね皮がむけてくると思います今入れて5秒から10秒ぐらいたったところでこんな感じで皮がむけてきますこれあんまり加熱すぎるとぐちゃっとしてしまいますので皮がむけたらすぐに取り出しましょう流水でさらしたトマトはもう皮がペリペリっとむけますので全部むいていきます 本来こういった加熱済みのものを切るときは衛生管理上一番最後にやるのがいいんですけれども、まあ、今回ちょっとね動画の流れ的に先にやってますトマトは角切りにしていきますまず半分半分にスライスしてそしたらまたここも半分にしていきます小さい角切りにしていきます4等分ですね保育園で調理する場合は えるるまででに多分時間がかかるんですねでそうするとトマトからどんどん水分が出てしまって水っぽくなって味のまとまりが悪くなりますなのでこういった形でザるに入れておいて直前であえるって形にすると水っぽさがしっかりと切れるので味がまとまりやすくなります野菜を茹でていきましょう沸騰したお湯にキャベツを入れていきますキャベツは34分ほど入でていきましょう セロリも入でていきましょうセロリは6 7分ほど入れていきましょうキャベツとか人参とかに比べるとちょっとシャキシャキっていうのが強い野菜になるので少しだけ長めに茹でていきますきゅうりを入でていきましょう きゅうりは水分が多くてすごく柔らかいのでお子様でもすごく食べやすい食材になりますなのでここで加熱するのは加熱殺菌の意味で1分間ほど茹でていきますでざるにあけた野菜はしっかりと流水にさらして冷ましておきましょう鶏ささみを茹でていきましょう沸騰した上にささみを入れていきます 鶏ささみって硬くなったりとかパサつきやすいっていうイメージがあると思うんですけど加熱しすぎると鶏ささみっていうのはすごく硬くなってしまうんですねなのでご家庭でやる際は鶏ささみ入れて再沸騰したらもう火を止めてしまいますでそのままお鍋の中で10分間冷めるまで放置していただくと中までしっかり火が通ってふんわりとした鶏ささみが仕上がりますただ保育園の場合は衛生管理上火を止めて余熱で火を通すっていうのが難しいので このまま火をつけた状態で加熱をしていきます今日はかなりさっぱりとしたドレッシングの味付けになりますで、お酢がここに入ってますで、お酢は酸味がすごく強くてお子様が食べにくい味付けになるので加熱をしてマイルドの味付けにしていきますお酢の中にお塩を入れていきます そしたらここに油を入れていきます油が入ることですごくね材料に調味料がなじみやすくなりますと胡椒を一振りこれをよくかき混ぜてそしたらこれはふんわりとラップして電子レンジで加熱をして酸味を飛ばしていきましょうで保育園でやる場合は量がたくさんありますので小鍋に入れて火にかけて加熱をしていきます お酢を吸ってしまったサラダで和える時は冷めてた方が美味しいので電子レンジで加熱したら冷ましておきましょうすべての材料を合わせていきましょう茹でたきゅうりとキャベツはよく水気を絞りますああここが大変うわーとか言って<笑>これが大変なんですよ力がいるから 子供が苦手そうなイメージのあるセロリとか避けがちなんですけど私は逆にそういった野菜の苦みとかも含めて教えていくのが食育なんじゃないかなと個人的には思っています無理強いしてね食べさせるっていうのとはちょっと別ですけれどもそういった野菜もどういう風にできてるのかとか切る前の状態を見せてあげたり匂いを嗅がせてあげたりとかしていくと子供が興味を持って食べてみようっていう風になるのでなんかその過程 が私はすすごく楽しいいかなと思います鶏ささみは手でほぐしながら入れていきますで鶏ささみはこういったすごくね硬い筋がありますのでここはほぐす時に取りながら入れていきましょうで鶏ささみは結構お子様の口の中で残りやすいので細かめにするのがおすすめですそしたらトマトと加熱して冷ましておいた調味料をあえていきましょう でこの時にトマトはつぶさないように気をつけて混ぜていきます「急速急速うれしいな」「なんでも食べましょうよく噛んで」「みんなそろってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますこれよ、<笑>これ。 なんかのハーモニーがすごい<笑>ハーモニーっていうの何て表現されんだろうとにかくこのささみそのものの味とかトマトの酸味とかきゅうりキャベツの食感それからセロリの苦味とかがもう全部合わさってこのさまざまな味があるから食べててすごく飽きないですこのトマトの酸味とあとお酢の酸味がすごくねいいアクセ ン, <笑>ントアクント